明日の今日のスクラッチー。ええー、やるの。うん、やるマジか。あの、不定期にやります、えー。あの、単純に、じゃ、二百円削るだけの企画です。うんうんえー、今日はこちら、組織の、のラフィラの下でございますね。うん、ラフィラの下の、この売り場に参りました。はい。あ。 スクラッチ俺当てたことないんだけどさ、うん、当たるかなあれ当たりあんのかなどうなん だ, なんだ、ね、やってみればとりあえず当たるまでやってみますはい当たり車までやるのかい、はい、当たり車までやるので。いシはいシはい、と、はいはいはい、いうことでこちらでございますはい当たったらさ、絵になるんだけどさ外れたらさ、永遠にさ、ただ夢を追い続ける絵のさ でいつしかさ誰も見なくなっていく仮想的動画になっていくからね。当たりとか書いた。うん。あのね縦横斜め揃えばあー。ああ。ああの一列で隣だったらね当たなの。あらお？お？揃ってる？揃ってるね。お？揃ったね。おお。 すすっ見ててみましょうううう か, てしうかえ戻、ね、<笑>もももで一一一回回回遊遊遊遊べべべるるるののののじゃ行ってみましょう。 あれえあ、ちょっと高くなったえちょっと高い千円ええ え, え, え, え, え, え5と1円<笑>やった<笑>やば<笑>ちょっと嬉しい200円1 0んだう、ね、<笑>そして逆光<笑><笑>マジやったね揃いましたここでやめるかいこ や, るかいやもう。か今日はもうこれ十分でしょ<笑> 一回以降の仕切にしますんで、はい、ということで、なんとなくだスクラッチ勝負でございましたということで、ちょっと解禁します、えー、見るの忘れたからな<笑>おお、逆ですかじゃいや、まあ、数字やったから数字数字数字があるからもう、まあ。この調子、この調子で頑張ります<笑>頑張れ、えー、なんか奢ってもらおうマジかよ<笑>